ゆりこ大河です皆さんこんにちは今から名古屋に行きますイエーイそうなぜというとワールドコスプレーサミット一番有名なの コンテスト世界中のコンテストから呼ばれましたありがとうございますで、二つのが番組と、えー、っと、生放送、出ていただきまして、今から行きたいと思います。アムレ君はね、私のマネージャーさんが扱ってくれて、ちょっと心配信な感じで、いき、行けるんです。はい、行きましょう 日本誰が入ったらありがとうございますって言うんだ。いやーすごいね正しいね。よし行ってくる。駅および車内への機器物の持ち込みが禁止されております。 できましたイエーイイすご い, すごいでは今、パチンコの、えー、と YouTube 番組に出てもらいます。今お待ち中ですすごい皆さんい、ねえー、て、ね、カメラあっったら俺のこっちや 今からパチンコをやってみますすごいゴージャスだ大丈夫参りたいと思いますちょっと後ろ後ろはいじゃあ参ますごいよいえーいまどかちゃんを買っちゃったやった<笑>そう一つの分かったのはパチンコは難しくてでもスロットがやりやすいからかなえ、まどかちゃんを買っちゃったやったーかわいい 緊急、山ちゃんに来ましたー。Yeah。<笑>えなんか結局本当中が空いてて。 もう一気に食べちゃった30本30本30本ぐらい食べてやばいでみ私以外はみんなすっぴんだったからあなんか動画も撮るのはなんか申し訳ないなと思ってで今朝5時に起きてもう6時半にコスプレであのー、終了という終了ではない終行というだったから。 正直すっごく疲れなんででもなんかパチンコでこんなに楽しい時間が過ごせるのは初めてだったしあとやっぱりみんなコスプレ楽しいよねいろん な, なんか日本人もいたり、まあ、世界中の人と集まってみんなほんと好きなことをやってるってな感じは本当良かったなと思って明日セレモニーと夜番組とで 2日はその私の今このコスプレサミットの皆さんとちょっとまあできれば観光をやりたくてであと2日ぐらい私はちょっとお休みをたりますのでその時にまたなんか機会があればやっぱりあの食レポとかもやりたいと思いますいや本当とかったいやもう1回来たくてちゃんと えでもちゃんと今本当なんか バ, バタバタしすぎたからでも美味しかったな名古屋めしがうまいイエイ今からあのままどかまじかちゃんとね見に行きましちゃおう ですいこう みんなはどうこスレサミットッチを 3m のシャツ欲しくて今準備してるので<笑>準備してるからさ。やっ<笑> よし、今から頑張って頑張りますちょっと練習して、真ん中だよ<笑><笑> こちら、クラムさん、どうも、こんにちは。こんにちは、日本語で OK? ケー、ね。え、日本語で。そう、日本語で。日本語、日本語で、OK。何も聞いてないです。ごめん。日本語、<笑>日本語マン で, で。名古屋はどうでしたか。あ、名古屋すごい楽しかったですよ。今後、僕は結構毎年はサミットは大体やってると思うんですけど、はいうん。今年はなんかすごい、まあ、変な状態で。 てて楽しいたくさん参加させてもらってまあ個人的にはすごい楽しかったと思うんですけどもうちょっとイベントっぽくみんなと会いたかったなって、ね、多分今年かねなできないなんですけど、うん、来年ができるようになりたいやなって、うん、まあそうです ね, ねはいありがとうねやんえありがとうねえよかったで、ね、すでもまあコスプレはメインなので、えー、とインスタとかチーターとかもそこらへんは皆さんをチェックしていただければいい、はい、嬉しいなと思います、はい ありがとうございます。どうも。<笑>ではではこちらのブラジル人のチームでーす。イエーイ。お名前も一回言っていただいていいですか。おミコです。オッケー。ミヤギです。はい。よろしくお願いします。お願いします。まず、あ、は簡単に言ってたんですけど。<笑> コスププレカップルめっちゃラブラブ超ラブラブ超ラブラ ブ, ラ ブ, ラブもうマジで羨ましい<笑>なんかめっちゃ羨ましい<笑>コスプレってさもう今何年ぐらいでやってるんですか何年、まあ、2007年から2007年からやってて最初そ う, そう11年 そからベテラン、うん、で自分の子が20年前、うん、15歳の時15歳ああすごいやっ十五歳チーム<笑>ええですねえあの友達同士で友なるほど友達同士でその後は<笑>その愛が生まれた<笑>あじゃあ名古屋の一番好きな名物は何ですか名物 まあ、食べ物だったら<笑>あの食べ歩きでから揚げ。 はい、上野さんはい今年のワーコスプレサミットはどうでしたか最高でしたよ本当に世界中集まって、うん、みんな世界中集まってオンラインでもあの電話でもで、ね、チャットでもみんなで楽しめるように、うん、楽しめる、うん、えー、でさ今日本をってさ何年ぐらいそそろろそ ?8 年間8年うんで出身はフィリピンフィリピン あすごいいいすごい派手しくてめっ ち, ちゃいい一番好きな食べ物は好きな食べ物は季節によって日本日本食だったら、あのー、夏だったらそうめんかな日本、えーうん。そうめん私あんまり食べたことないさっ<笑> ごめんなさいやっと3時半で終わりましたイーイ<笑>いやーもう一回ねあのワートコスプレサミットのパフォーマンスを見てすごく感動しました。 なぜというと、私はね、あの、14歳からコスプレをやってて、で、ほんと16歳の時からずっとそのワークスペスサミットの、えっ、ー、と、動画、生放送で見たりとかはしてて、あの時はね、日本動画の使い方全然わからなくて、日本版もなくて、あの、英語版はね、そう、頑張ってた翻訳したんですよ。で、 やっぱりいつかこういう見たいのを上手なコスプレイになりたいなーって思ってきたんですよ。で、今日は話が出てきたのはね、なんと面白い。一番最初外国人コスプレイヤー、ロンが作ってた女性はイタリア人だった。そうフランチェスカ・ダニさん。で、ちなみにフランチェスカ・ダニさん私のことは知ってて、あの、応援してくれてますよ。 なんか、一番最初の一番先輩がこんなになんだろう、私みたいになんか応援してくれて、一番最初のフォローなんかたまたまフォローしてくれたらメッセージが来て、実は ゆ, ゆりこちゃんの日本の活動を見てますよ、頑張ってください、成功なるようにって言われて、もう町内行ってたんですよ。で、彼女の次、ナディアちゃんが えっと、まあ、昔から有名なイタリア人のコスプレアですよね。で、その時はね、私はイベントで見てて、でも、ほんと上手だったんですね、パフォーマンスとか、あ一緒作ったりとかはね。で、その時はね、私の15、16歳の時に、ああ、素敵ーって言ってて、あ、初めましてみたいな、すごい硬い言葉、すごくコスプレクリティーめっちゃ低くて、それなのにすごく優しくしてくれて、で、今は、 何年の後にすごく仲いいし、あの、会ったりとかもしてるから、こんなに人生変わるよね。でなんか、コスプレも変わったよね。いろいろであ。ちょっとね、今おばあちゃんな、ちょっとおばあちゃんの話してたんでしょでもでも、それはそれと言っても、一切、なんか、もう変わんないんだよ。っていうか、なんわかんないけど、十、多分20、二十、 5までは私全然可愛いと思ってないんですよほんと絶対そういうゴールに戻りたくないんですよ こ, こ, このままでいいこれがあっても全然このままでいいですはいということでもう4時4時ぐらいなので今から寝たいと思いますはいじゃあま た, あた、えー、明日新しい動画もちょっと名古屋ね観光地の気持ちで行きたいなと思って是非最後まで見てくださいおやすみ